キングプリンス、平野紫耀とセクシーゾーン、中島健と主演ドラマに韓国リメイクじゃないのと疑問の声、原作表記なしの謎。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。4月スタートの土曜ドラマ、未満警察、ミッドナイトランナー、日本テレビで、 セクシーゾーンの中島健人とキングプリンスの平野紫耀がダブル主演すると発表された。警察学校の生徒である二人が様々な事件に巻き込まれるというバディーものということでファンの間でも期待が高まっている。ところが一方で一部の映画ファンの間で疑問の声が持ち上がっている。各社が報じたニュース記事、さらには公式サイトにも 原作と思われる韓国映画についての記載が一切見当たらないというのがその理由だ。設定からして、2017年に公開された韓国映画、ミッドナイトランナーへのリメイクと見て間違いないのですが、どこの報道にもそうとは書かれていなかった。それもそのはず、記事の元になるマスコミ向けのリリースにも原作についての記載がなかったのです。これに対して、韓流ファンや映画ファンの間で、 リメイク作品なのにどうしてそれを書かないのかと物議を醸しています。芸能ライター。ミッドナイトランナーは韓国で観客550万人以上を動員し、2017年の同国国内興行収入トップ5にランクインした大ヒット作だ。SNS 上では、原作があるのにそれについて触れないのはなぜ反流リメイクだと書かれていないことに闇を感じるといった反応も飛び出しているが、 一体なぜ原作への言及がないのか。テレビ局関係者はこう分析する。あえて書かなかったというわけではなく、今回は単純に、中島健と平野紫耀のダブル主演という部分をアピールしたかっただけだと思いますよ。内容のことより、まずは、ジャニーズの二人が夢の共演というトピックスを際立たせたかったのでしょう。そもそもこのドラマ、今年の元日に発表された、中島健と×平野紫耀2020。 新プロジェクトの目玉企画と目されている。つまり、キャスティングありきで企画されたと見て取れるのだ。そのため、中島と平野の名前が先行した報道になったのあろう。しかし、前述のテレビ局関係者はこう漏らす。正直、こういうキャスティング先行の作品は、いわゆる、ドラマファンの間では評判が悪いんですよね。昨今、こうしたドラマファンの方々の口コミがヒットに繋がる事例も多いので、それを考えると、 とっておきの原作を、とっておきのキャストで、という売り方の方がいいんじゃないかなと個人的には思いますね。テレビ局関係者。さらに、韓国のエンタメ事情に詳しい編集者もこんなため息を漏らす。韓国では大ヒットした作品ですが、日本公開時にはあまり話題にならなかったので、今回、リメイクと打ち出さなかったのかもしれないですね。とはいえ、先日アカデミー賞を受賞した、パラサイトや、 日本でもヒットしたゾンビ映画、新幹線、神と共に、など、ここ数年は日本でも韓国映画界からヒット作が続々と生まれ、注目度も高まっていますから、このまま原作について言及がないのはちょっと寂しいところです。反流系メディア編集者、昨年公開された吉岡里夫主演の映画、見えない目撃者でも、原作が韓国映画、現代、ブラインド、でありながら、 その旨が公式サイトなどには記載されておらず、一部の映画ファンから疑問の声が上がっていた。こうした海外作品に限らず、漫画を実写化する際などにも、原作を尊重しているか、原作の大事な部分を壊していないかという点が、ファンの間で議論されることは多い。オリジナルに対する敬意が感じられないと、人のふんどしで相撲を取っておいて何事か、とすぐにマッシングが起きるのは、過去の事例から見ても明らか。 今回の2万警察ミッドナイトランナーに関しては作品の出来以前にリメイクと記載していないことが原作を軽んじていると見られたのだろうとはいえ元作は制作することが発表されたばかりリメイク権の契約内容によるところも大きいだろうがこれから原作について真摯な言及があれば映画ファンやドラマファンからの支持を集めることもできるかもしれない